偉大なるドラゴンに守られし小国リトール町の中央には世の平穏を象徴するかのように巨大で荘厳な塔がそびえ立っていた遥か太古より存在する塔を囲むように町は作られそこで暮らす人々はどの顔も活気に満ちあふれていたしかしここにひそかな野望を抱く一人の王がいた時の王ビスタルである彼は その地方的権力に甘んじることなく、勢力の拡大を夢見ていたのだった。ある日、かねてより王の密命で塔を探っていた調査官が、一冊の書を塔から持ち帰ってきた。直ちに王は、その時の古代文字解読を開始した。 j o j n i s o y Welcome a i d o t a o brandish for the Turbo Graphics PC Engine. What I mused at Sono Shomeniva, Osorvik Chkano Himizga Shirsate t a o dea. Bito no Kunino s h i m o s h e a i d a i n Dragon to Sono s u t e o Chkano Minamotoa. Tono Chojoni s <laughs> don't worry, the storyline is exactly the same. You don't need to learn Japanese. <laughs> 密かに組織された王の軍隊は唐を制圧し守護神である偉大なるドラゴンにその剣先を向けたドラゴンは圧倒的兵力の前に倒れましたそしてビスタル王がその力の源の核心に触れようとした時 ドラゴンは自らの命と引き換えに最後の力を解放してしまったのだ制御を失った巨大な力はビスタル王を呪い王の姿を邪悪な物体に変え 視野にしてとうとうその周辺の町々をそこに住む人々と共に地底の奥深くへ沈めてしまったのであるそれから千年の時が過ぎた今すでに地上の民からは忘れ去られ知るも の, のない呪われた王と失われた町が 人知れず地の底で地上の光を求めて不気味な帯同を始めているのだ。 したわ よ, よく今まで他の賞金稼ぎに首を取られなかったものねでもそうでなくっちゃねあんたはこのドーラが私がこの手で始末しなきゃ気が済まないわいつもうまく逃げられちゃうけど今度ばかりは年貢の納め時ね師匠の敵はきっちりとつけさせてもらうわよこの大穴があんたの墓になるのよ覚悟なさい あの世で私の師匠に謝るのね They fell underground. <sighs> Welcome to Brandish for PC 9 8 t u r b o Graphics.、It's、about my first time playing it. I kinda did play it a little bit, but only to get it to work, cause this was a pain to set up. You see, first of all, Della Dylan appeared on the title screen to tell me that、uh, the BIOS file was literally incorrect, making her useful for once, and I had to go install the right one. And then, after several painful hours of getting everything to work, I finally am, am ready to get this going. I had to look up the controls real fast as well, because I know since the t u r b o g r a p h i c s only got two buttons, it's gonna be weird to control, so yeah. And resting is completely absent, so I might die a lot. Since, as we all know, I use resting. So I can avoid u s i n g health potions. Planet Buster, Planet Buster, Planet Buster, Planet Buster. Planet Buster. Today, we'll be doing the push up test. Yes, I saw the video, Daniel. You can't hide. Okay. Here we go. In case you're wondering how the search for Brand i s F3 is going, I'm still looking. The rest was there the whole time.